I'm not g o n a lie, I'm a o t gonna l i I'm not I'm n o a man. 桜島「天をもこだす」「ローロー愛護何するものか」「虫もひもやしもなし」「心はのみんな一つ」 じゃあ踊り子の皆さん、息を整えてください改めまして私たちは、えー、南の町、小山市からやってまいりました新劇場、秋田と申します今日はです、ね、ちょっと限られた人数なので、えー、こうねオリジナル曲を披露がなかなかできなくて申し訳ないんですが続いてもですね、えー、元気いっぱいに踊りを披露していきたいと思います続いての曲は「髪形」という曲を披露したいと思いますのでそれも準備してください。お願いします えー、私たちはですね、えー、小山市の街